ははいいいおはようごござざまますすラスカルでございます本日は新大久保1万円食べ歩き企画を撮影しようと思いましてただいま車で向かってる最中でございます今回はね気になるメニュー食べ尽くして、えー、1万円企画達成しようと思っております はいということで今ね新大久保着いたんですけど1人で撮ってるのめっちゃ恥ずかしいよ YouTuber さんですげえなとりあえず、えー、1万円を使い切るか僕の心が先に折れるかはわからないですけど早速ね食べていきたいと思いますまず1軒目ねジョンの屋台村さん、えー、多分これ有名だと思うんですけどほっとくとかその辺り買っていきたいと思いますよいしょ チーズ明太でございますはいってことで今ね一旦車に戻ってきてこのほっとくとなんだっけ蜂蜜のやつ蜂蜜のやつわからないけど<笑> 今のお店で合計で1200円ですね使ってまいりましたこれ食べていこうこれまずねチーズホットクっすねこぼれんなこれ車もやだなちょっとこれいただきますうんーあこれ何本でも食えるわうんうまいうまいけど これ1万円でこれ20本以上食わなきゃいけないでしょ絶対無理じゃん<笑>はい続いてこちら蜂蜜チーズの子でございますあっあっうまっうまいわこれ熱うん 甘みとチーズのしょっぱみがちょうどいいあかん はいってことで、今ね、1200円分食べ終わりました。この後ね、また買いに行かなきゃいけないんだけど、おじさんマジで恥ずかしい。もう出たくない。<笑>恥ずかしいけどね、もう一回突撃してきます。 はい、ということで、今ね、2軒目見つけまして、商品購入いたしました。2軒目の方が、ハッピーチキンさんというお店でして、なんかね、めっちゃ有名っぽいんだよね。いろんな YouTuber さんとかも来てるみたいで、店頭でもね、結構 VTR とか写真が貼ってあって、お店の前に来たらね、若者の方がいっぱい並んでて、めっちゃ恥ずかしい。で、今回は、ベーコンエッグとタッカルベエッグ、こちらの2種類を購入しましたので、商品ができるまで、お待ちしたいと思います。 はい、ということで先ほどのメニューいただきましたでも人が多くてね無理だわ<笑>ちょっとこれ人気のない路地の方でゆっくり食べますあうまこれめっちゃうまい、うん、これちょっとパンが甘めなのかな甘じょっぱな感じでうまいな うん。うん。この二つ目のタッカルビの方を食べましょう。うま。これうま。これ見えるかな。 たっカルビがね辛めの味付けになっててパンの甘さと辛さしょっぱさちょうどいいこれめっちゃうまいうんうまっ、うんうん、ちなみに今は会計は2200円でございますこれにしても平日だけど人多いねやっぱ人気だね新大久保が。 3店舗目でチーーズボール買っちゃいました<笑>とりあえず、チーズボール10個。ここにちょっとお店が有名かどうかとかは、あんまわかんないんですけど、美味しそうなんで、買っちゃいました。はい、ってことで、今ね、このチーズボール、買ってまいりました。今回はね、10個入れ1000円だったかな。やっべ、うまそう。 中身はこんな感じでございます。マジでこれうまそうなんだけど。で、味付けの方はお店の方におすすめでお任せしちゃったんで、何味かよく分かってないんですけど、食べていこうと思います。いただきます。あ、うん。チーズ飲みなかったね。麺もうまい。あ、これうまい。ガーリックバターかな。ちょっと甘めの味付けに、ニンニクが効いてて、これうまい。 うん。うん、うん、うん、うん。うまでもこれ仮にガーリックバターで1万円かかやろうとしたら、1つあたり100円ぐらいだから、100個。いや、無理だね<笑>うん。 でも今3店舗食べ歩きましたけど、基本的に食べ歩きできるような商品って全部リーズナブルですね。一商品だいたいワンコインで収まるぐらいになってるんで、1万円企画も結構だね。<笑>うん。こちらが最後の10個目、チーズボールでございます。うん、はい。今ね、チーズボール食べ終わっ で外出てきたんですけどおじさんのメンタルはねもう限界ですわなのでちょっと次デザートを買ってこれね最後にしたいと思う<笑>最後のデザートはねもうずっと食べたいなと思って決めていたものがありますんでこのままねお店の方へ向かってデザートを買って帰りたいと思います はい、ということで、えー、ただいまね、デザート買ってきて、また、レバーの中にエスケーブでございます。<笑>で、最後ね、デザートとして買ってきたのがこちらでございます。こちらの、トゥンカロンちゃんです。ずっとこれね、食べては見たかったんですけど、なかなかね、こっちの方まで出てくることがないので、今まで食べれなかったんですよ。なので、今日はね、これデザートで最後食べたいと思います。まず、こちら、見えるかな人参ケーキでございます。よっ。 <笑>うんうまっこれこんなうまいんだ僕もともとマカロンってそんな得意な方じゃなかったんですけどこれうめえわこれ次これなんだかよく分かんないけど<笑>これクリームチーズか濃厚。 続いてこちらのオレオと、うん、これなんだっけピュアホワイトなんかバニラみたいなマシュマロが入ってるね、うん、うまいけど 甘, 甘いなあすごい喉がマシュマロだ<笑>続いてこちらのアールグレイと香りすごい めちゃくちゃ春グレーだで、これがね最後なんですけどもピスタチオでございますよ優勝これこれ優勝うまっピスタチオの中にラズベリーソースが入っててこの酸味がねめっちゃうまいわはい、ということで今ねトゥンカの、えー、6つ食べ終わりまして今回使った金額の合計が5600円と ということで、今回の検証結果は、おじさんがカメラを持ち歩きながら、新大久保を食べ歩きすると、5600円が心の限界という結果になりました。<笑>まあただね、あの、メンタルは、メンタルはね、正直このカメラ持ちながら、だいぶ削られましたけど、食べたものはね、すべて美味しかった。しかも、ほっとくとか、あの、はっとくとか、食べ歩きできる食べ物ってね、結構リーズナブルで美味しいものが多いので、やっぱり若い方がね、こんだけ集まる理由が、僕もわかりました。 正直ね、あの、見て回った感じ、もっとね、これからも行ってみたいなっていう素敵なお店がいっぱいありましたんで、ぜひね、あの、見てる皆様も、新大久保の方に遊びに来て、この韓国グルメね、楽しんでみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。